蹴らないでください。はい、それでは二回目のエムとなります。ーリーブでございます。皆様の応援どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござ い, い, し ま, すし い, いします。雲を蹴散らし。明るい未来へ。 蒼点春よ来いせっはっせっはっせっはっこっ大地に溢れる 柔らかな風この世界にどこかで春が生まれてそうそうそうそう おいありがとうございました。